どこどこどこどこババン世界の悪を追いかけるハジャの追跡者ラファエラ・ジュリーザ・エビル・チェイサー三条よろしくねババンレディース・エンドジェントルメン今舞台の幕が上がるババン邪悪なものは恐れをののけいやとりあえず の追跡者の出番だね今から悪を追うよめちゃくちゃ強く打ち寄らすハジャの力を見せてやるキる。それどりゃめちゃくちゃ強く打ち寄らすこれぞ奥義七色のハジャソー飛び上がって打ち あるところに私あり華やかなピナーレをご覧あれ逃がっかーいた悪に屈するわけには私たちは二卵性の双子だよ生まれた順番じゃなくて強い方が上になろうって決めてるから今は私がお姉さんなの